アカデミックスキルスペース1。大学での学習とは？皆さんこんにちは。学習教育センターです。この動画シリーズでは、大学での学習に必要なスキルをコンパクトに紹介します。私たち学習教育センターは多様な教育的背景を持った学生が学びにアクセスしやすいように。 様々なサービスの提供を通じてサポートする部署です。オフィスはおスマート書館1階にあります。シリーズ第1弾のこの動画では大学での学習の特徴について学びます。大学での学習を小中高での学びと比較すると次のような特徴があります。1 自分の学びを自分で決める。小中高では、時間割や履修科目の大部分が学校によって決められていました。大学、とりわけ ICU では、何を学ぶかを自分で選択する幅が広くなります。卒業要件を満たす範囲で、自分の興味や関心に基づいて、履修内容を自分自身で決めることになります。 情報を自分から取りに行く。小中高では所属するクラスで毎日ホームルームがあり、常に担任から必要な情報が提供されていました。しかし、大学ではそれぞれの専攻や履修が異なります。また、ホームルームのような時間はありません。大学からの情報は、ポータルサイトやメールなどで提供されます。 そのため、履修、留学、就職活動などについて、自分で情報を入手したり、多くの情報の中から自分に必要な情報を、取捨選択する必要があります。三、自分の学びを自分で管理する。小中高では、同じクラスの全員が、ほぼ同じ科目を履修し、日々の取り組み状況や成績、 単位取得状況を担任が把握していました。ICU ではアカデミックアドバイザーの教員がいて、各学期の初めに最低一度は面談を行い、履修や進路について相談する機会があります。しかし、日々の学習状況や単位取得状況、卒業に向けての履修計画は自分自身で管理する必要があります。 つまり、大学では主体的に考え行動することが求められます。具体的には自分に必要な情報を集めて整理する、履修や学生生活の計画を立てる、授業を履修して単位を取るといった形で自分で考え行動することが必要になります。大学生活は自由度が高くなりますが、 その分自分で管理することが増え、負担が大きくなります。そうした中、どうすれば主体的に考え、行動することができるでしょうか一つの方法として、人に質問したり、相談することが挙げられます。質問や相談は自分で考えるために材料を集めたり、考えを整理したり、 自分の考えを見直す機会になります。わからないこと、確認したいこと、困ったこと等があるときは、質問や相談をしましょう。このとき遠慮したりためらう必要は全くありません。ICU では特に学生からの質問や相談を歓迎する教員が多く、質問、問いから広がる学びも多くあります。 履修のことや学生生活、将来のことなどで悩んだときには、教員や担当部署の職員に相談してみましょう。大学生活でまず役立つのは、自分で考えるために、リソースを活用するスキル、質問するスキル、相談するスキルです。最後のスライドは、 学内で相談できる人や場所の一部を紹介したものです。ぜひ活用してみてください。